突然思い出した全然しょうもない話して、うんええ、この間ちょっと面白かったことがあって、はい、あのね俺の隣にあのさくら彩音が座ってて、うん、その横に大塚明夫さんが座ってたの現場でね明夫さんがその監督とかと役作りの話をしてたのこれでこうで、ええ、でも俺はこうだと思うけどうみたいな話をしてる最中に急にさくらがこっち見て「あれ?」って言って「おうん?」って見たら明夫さんが手に持ってる台本が逆さまだったの<笑><笑>上下がね たまたまなんだけど、うん、上下逆さまなまま真剣な顔して役作りの話を監督としてたからさくらが急に「逆さまですけど分かってんですかね」って言い出して「<笑>バカおめえあのクラスになったら逆さまぐらいじゃねえと本気出したら俺ら死んじゃうだろうっ」っ<笑>つ<笑><笑>さんあとあきおさんがまあ本気で芝居したら俺らなんか消し飛んじゃうんだから<笑>あれは俺らにハンデを与えてくれてるんだよ 逆に台本逆さまに台本を読むことによって、うん、パワーを抑えてるそうピッコロさんと同じ状態になってて、ね<笑>「なるほど」っ<笑>て超面白いなそれ本当、うん、くだらないことを急に言って<笑>結構真剣なシーンだよ、うん、監督と演技の話してるからね、うんええええ、なんでお前もこのタイミングでそれを俺に言ってくんだよ、ええ、となんつうかメンタルクソ強いですよね<笑>メンタルさんの隣でよく言えますねそ れ, そそれ2つぐらい挟んでんならいいけど、うん、的なりだからさ えー、えー、<笑>当然聞こえてますよ聞こえてませんでした聞こえてないことを祈り、えー、ちょっとね面白かったな鋼の心臓かよそのあと相んちゃんと台本持ってましたけど、ね、<笑>持ち直してあふてこしたけどいでもそ俺それ聞かされたらマジで笑っちゃってたと思うよ長尾さんよくそのネタで返せますよね <笑>, 笑っちゃったけどね<笑><笑>そんなこともありました、えー、はい